そんなね大感動の出産が終わって。うん すぐね、この新生児育児が始まっていくんですよね。ね新生児育児、ごん、始まりました。うん、まあ、一回で検診ぐらいまでかな。いでしたか。覚えていらっしゃいます。ちょっと二年ぐらい巻き戻りますけど。巻き戻るけど、うん、ちょっと思い出していただいて。えー、でも、やっぱりね、とにかく幸せだったかな。もちろん夜泣きもするし、赤ちゃん新生児の頃って。でも、なんかもう、本当にこの可愛い生き物は何なんやっていう感じです。うん、本当に。 今は大きくなったけどもう本当にもうこんなサイズやし<笑>なんかやっぱ新生児の時ってこう短い期間っていうのがあって、うん、神秘的です、ね、神秘的本当に神秘的輝いてる実際には輝いてないんですけど、うん、なんかすごいパワーを持ってますよねそ、うん、の気持ちがなんか本当に柔らかいし大事に大事に持たないともう壊れてしまいそうなぐらいなんやけど、うん、なんかもう本当に愛しくてたまらない 看護だったらね多分仕事復帰するのがなかなか大変なんじゃないかなっていうイメージもあるんですけど、うん、こう生まれてから仕事のかな ままでってどれぐらいけました？えっと、ね、三か月後三か月後ぐらいか、うん、り付けの仕事があったからああそうなんだそ う,、うん、そうだからもうまあ見せれる姿ではもちろんないとは思うんやけど裏方って裏方やったらそうそうそ う, そ う, そ う, そう、はい、作品を作るっていうことで、うん、そうそれでり付けの仕 事,、うん、付の仕事3か月後できるけどやっぱり筋肉がやっぱりなくなってるからおなかもよくなるし、はいうん、でも底なし沼かっていうぐらいあれ 筋肉どこみたいな自分ゴム人間かなそう本当にゴム人間かなって思うぐらい<笑>もう全然筋肉なくなっちゃって 出た時期だけど、うんうん、まあまああの振り付けの仕事はまあできたから一応復帰したかな。うんうん、里帰りしてるとき、うん、何ヶ月京都には産後いらっしゃったんですか。えっ、ー、とね産後でもえっ、ー、と一ヶ月ちょっとかな。じゃあまあ多分実家にいるたときは、ね、さほどあのまあひまちゃんのことに集中してっていうふうにできたと思うんですけど、うんうん、今度は東京に戻ってきたんですよ ね,、うんうんうん、ね。今度また違う意味で自分の実母じゃない人たちから、うん、こう あのサポートいただかないとシルトフッってなかなか大変だと思うんですけど、そうそうそうそう旦那さんとかどうですか？今日客席聞いていいですか？いいよいいよいいんだけど旦那さんはね<笑>その時期すごく忙しくって、はいはいはいはい、割とあのね出張とかもあったからあんまり家にいなかったんですよ。だから本当に結構一人もう二人で過ごすことが多くってでも、まあ、生まれたばっかだからなんか割と。 お友達が遊びに来てくれたりとかっていうのもあったからなんか別に気分はこうちょっと落ちることもなくでパパがいる時は一緒にお出かけする。 ことが多かかったから<笑>、うん、パパさんがそのじゃあ少ない中いる時、うん、ただ例えばおむつ変えたのかとか、うん、おむつはあんま買えないとか<笑><笑>そ う, えうあのこのやっぱミルクとか母乳のこと以外で、うん、多分男の人ってまあできるかなって思う、うん、んですけど、うん、な, な, なかなかそこはじゃあ基本的にはるかさんが。基本的にだっておむつ変えたことなんて今でも。 回そうかまあこれをね皆さんどう解釈するかですけ ど, もどうそう<笑>、まあ、でもそ う, うちもそ ん, なそんな感じですつ、うんうん、も基本的に旦那さんものすごい忙しくて、うんうん、家に基本いないので、うんうん、あの私がほぼほ ぼ,、うんうん、ほぼやってたまにおむつ変えたらちょっと逆にびっくりしちゃうみたいな、うんうん、やってくれたみたいな。うんうん<笑>パパが やってくれる時もあったけど、まあ主にやっぱ私がやることが多い。なるほどなるほど。で、うん、なんかパパと一緒に過ごす時はもう一緒に遊ぼうっていう。うん、そうそうそうそう。<笑>めっちゃアクティブなってきてた。<笑>マリちゃんも今2歳と7ヶ月かそうね。そね2歳7ヶ月ならではのまあ可愛いここ可愛くなってきたなとか、うん、ここ大変なってきたなっていう両面教えていただけますか。えっ、ー、と可愛くなってきたのはやっぱりこう意思疎通言葉がわかるよう。 なって私の言ってることもわかるし自分の意見もこう言おうとして来てくれるから割とこうしっかり会話が成り立つからすごく面白いしなんかめっちゃ私の言い方に似てるとか<笑>なんかそうやっぱりあ見られてるっていうのがう、ね、ママのコピーですよね結構喋るんです喋、ねね、る本当は、はいはい、今ねまだちょっと本領発揮してないけど喋、はい、り出しがまたね可愛 い, いんですよね<笑>このそうそうちゃんと文法も整ってなかったりそうそうそう り返ってってたりそうそう例えば何か「あったかい」を「あかたいあかたい」って言うから「あか た, たくて気持ちいいね」みたいな感じで「あ<笑>かい」ああっそうそうそう大変そうそうそうそうそうそうとうろはそうそうそうそうそうそきってそうけどようそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 2歳の成り立ての頃はあんまりなかったから、うんうん、全然大丈夫やあんまイヤイヤ期ないのかなって思ってたんやけどいいついにというかイヤイヤ期が来ちゃって出かけする前とかもやだやだやだおむつ替えるのもやだやだみたいなこっちがイヤーみたいな。<笑> <笑>ね、たまにね爆発しちゃう本当に私も<笑>大変ですよねそ う, うちのあれはスーパーでもう10回ぐらいこうなってますねかってこれう皆さん申し訳ないと思いながら「すいませんすいません」せんって、ねえー、まあねみんな分かってるからな子を持母親は「あこの時期ね」っていうのを分かってくれると思うけどやっぱりなんかこうねどうしても お外だとお願いやってきてって思いながら通るべきこう道なんですよね。そうあの第一反抗期ですかそうだよね、はいそうそうそう。第一反抗期の時にこう脳がまた新しく成長するっていうのがあるらしい、ね、んで、えー、成長にとっては そ, そ, その自我がっって出てきてるのが必要っていうところですよ ね, いいね、うん。まあね大事なことやとは分かっているんですけど私たち も, <笑>もう母親も人ですからでもそう私だって出って。<笑> これみんな多分2歳のイヤイヤ期のママは「わかる?」っ て, なっ て, るとってるとなってると思うんですけどだよね<笑>今ですねなんか結構バリバリこうダンス復帰してるイメージがあるんですけどママ、うんまあ、になってどのように実現できてるのかなっていうところを結スの時はちなみにっ、うんまあえー、と主人のあ、うん、お母さんに見ていただいて。 本当に感謝してもしきれないぐらいすごい協力的に見てくれるからです、ね、そうなんか、うん、あの今住んでるところがその主人 の, あの地元なのでそ、はいはい、そうそ う, そうお母さん、お父さんもいるしその妹さんもいるしっていう感じで、うんうんうん、で妹さんのところには4人あのう子のもがいるのでおそうだから、もういとこがいっぱいで<笑>そうなんかす。 遊んでくれるし、暇もすごい、うん、楽しく遊んでるから、かね、そうもうゼロ歳の時からそういう形で、私が仕事ある時はそのお母さんにあの実家に預けて行くようになったから、もう全然泣くこと。 ない。ほんとに泣いたこと今までに23回っていうぐらいもう全然ママいってらっしゃいっていう感じ、えーまあ、ワークショップとかも結構自主的にやられてますけど仕事する日を決めて時間を決めてそこに合わせてあの預けてもらえる家族にお願いするっていうそういう友通がね実は聞いたりもするんですよねそうな、うんですけどね繁忙期とそうじゃない時っていうのもやっぱりダンサーの中でもあるから私の場合はなんか普段はまあちょっとあんまり。 入れすぎない仕事を自分が行き詰まっちゃうぐらい入れると、はいはいはい、こうちょっとバランスが崩れちゃうからじゃあ最後の質問に。はいはい ダンスも続けたいし、で、いつかでも、あの、お嫁さんになって、子供も欲しいっていう。まあ、女性のダンサーの子ですよ、ねうん。何。何<笑>何<笑>そう、いつかさ、お仕事も頑張りたい、うん、でも、家族も持ちたいってなるかもしれないじゃん。決まりが、<笑>実際ね、そういうふうに、うん、ママダンサーに、実際に並べて、うんうん、あの、そういう子たちに向けてね。うん、何かメッセージや、アドバイスなどあれば、お願いします。ご、うん、家族。 本当にすごい幸せな形だと思うし日々毎日穏やかになるかもなんかすごい平和やしそれはもちろん育児で大変な時もあってあしんどいなって思う時ももちろんあるけどやっぱりねあの私は独身の時よりもなんかすごい穏やかに暮らせてるなっていうのはある気持ち的にすごい楽になったっていうかなんかゆとりができたのかな 自分の時間もやっぱそれでも大切にしてもらいたいなっていうのはあってなんか週にもう1日でもいいし1時間でもいいしなんかちょっと1人でコーヒー飲む時間じゃないけどなんかちょっとふうって落ち着ける時間が1時間でもあったらすごいなんか気持ち的にきっと楽になると思う、うん、四六時中子供といるのももちろん幸せないけどなんかやっぱ旦さんの人って何々したいとか。 やっぱ夢があってずっとダンスを続けてきた子がすごいたくさんいると思うからなんかもう1時間もダンスに集中して思いっきり発散するでもいいしそういう自分がなんかちょっと気持ちがリフレッシュできる時間っていうのをあの本当にちょっとの時間でも持てると自分の精神的にも落ち着くしプラスあの子供との時間もなお貴重なものやなって思えると思うから。結構ダンサーさんってこう、まあ みんなじゃないと思うけど、うん、予定を詰めがちかなっていうのはあると思うんですよ。うんうんうんね、やっぱ常に練習したり常にレッスン行ったり、うんうん、でオーディションがあったらすぐ行けるようにしたりっていうこう詰め詰めでっていう子たちが多分ま去年のねコロナでこうステイホームみたいになった時に。うんうんうんうん なんか、ね、こう何人かいたのはやっぱ休みができたことによって、うん、やっぱ自分と向き合う時間が増えたらママたちにとったらその時間ってもう増える妊婦中から自分と向き合う時間ってすごい増えると思うんですけどそれを意外といい時間だったかもというかね、うんうん、実はダンスに生きてきたし研ぎ澄まされたり、うん、私自身もやっぱり、ま、妊婦からずっとそういう向き合う時間っていうのがすごい多くなったけれど その去年のやっぱ1年コロナになってどういう形でダンスを続けていきたいかなっていうのをすごいなんか改めて感じたから<笑>なんかそういう時間って私の場合はなんか今後なんか子供にダンスを教えるっていう方向を今年どんどん形にしていこうっていうのをう心に決めた1年だったかな去年<笑>。夢がこう増えたみたいなそうそうそう。<笑><笑> なったからなんかあの結婚したからっていうので可能性が減るわけじゃないからむしろ増えると思うから私はねだからなんかそこを全然なんか「もうママだからできなくなっちゃう」っていうのじゃなくてあ「ママだからあれもしたいこれもしたいこうしたら楽しそう」とかなんか本当可能性がもっと増えるしなんか選択肢も増えると思うからなんかそこをなんか。 ままだからっていうのでできないって思ってほしくないっていうのはすごく思うかもですってうん<笑>じゃあ次回は遥香さんのダンサールーツ編もお伺いしていきたいと思います ぜひ次回もご覧くださいでは、春ぬかぶたさんとひまりちゃんでしたありがとうございましたありがとうございました